こんにちは今日はお姉ちゃんが韓国に来ているので100の質問をやってもらいたいと思います100の質問飽きちゃった人はメイク動画として見てくださいということでスタートパ ー, ーティーはいいきますはいはい年齢はえっと23歳です 続き型は A 型です何型っぽいって言われるえー B 型そ う,、ね、うん。よく言われる第一印象は優しそう本当言われるよ<笑>なんでそれ疑う の, なの<笑>嘘なしで言ってまし、ね、あそうですね<笑>性格を自己分析して明るいそうだねポジティブ、うん、周りから言われるあなたの性格は明るい小さい頃どんな子供だった暗いよねあ暗かったっけ あ、そうだね、漫画とか1人描いてネクラだったかなちょっとネクラオタクみたいなオタチャームポイントは黒目似てると言われる芸能人は似てるって言われる芸能人はあ山本美月とかあ何人家族お父さ ん, お, 父さんお母さんお兄ちゃん2人とお姉ちゃん1人と昔は猫を飼ってました 猫ちゃんを飼ってて名前はミャです。動物好き？猫をオンリーで大好き。好きな動物は？猫猫趣味は？お酒飲むことと、うん、旅行も好き。そうなんです。うん。料理できる？やろうと思ったらできる。得意な料理は？チムタ鶏のなんか甘辛煮みたいな。韓国料理。そう。一人部屋？一人暮らし。どんな部屋？ワンルーム。 ワンルームあそういうことごちゃごちゃとかそういうことなくてワンルームワンルームです<笑><笑>は話が長くなることかな<笑> あ, あ手の癖をこうジェスチャーがすごい 多, く、うん、多いのとあと唇の皮こうやって向こうし口癖はっていうことで<笑>好きな食べ物はラーメン苦手な食べ物はなんか豆豆とか好きな飲み物はブドウジューースとビール あ<笑>、見る好きなアーティストはブラックピンク大好きあ〜〜好きな曲はてるてるてる初めて買った CD は<笑><笑> H.I. だった気がするなあそうか H.I. のそうね C.D. だったな初めて買った漫画はリボンだからチャオあ、やっぱチャオあたしがチャオ派でレイちゃんリボン派だったの好きな色はオレンジあ、水色お小遣いもらってるお小遣いもらってません、ね、好きな映画は ゴンガールゴンガールそうへえ。好きな季節はうん、春喜怒哀楽激しい激しいかなそんなねでもないそこまで激しくはないね、うん、涙もろい涙もろい友達といる時のポジションは笑い担当じゃない、うん、まあ確かにブざけ担当かなそうだねうん。S?M? えー M なんじゃないよく服を買うお店は 最近はネット通販にはまっててプラン J っていうネット通販にはまってます、えー、厚暑がり寒がりめっちゃんこ暑がりランド派 C 派えー、お酒飲めるから C メールと電話どっちが好きメールかな、うん、よく行くコンビニは韓国だったら CU で、えっと、日本だったら絶対にセブンイレブンはち餅とお団子どっちが好きだだから餅からもなそうだね 犬と猫どっちが好き？猫猫絶対猫。携帯でよく使う機能は？音楽かな。好きな女性のタイプは？愛と反対 の, の方。そう。私の顔とマッのするが可愛い。好きな男性のタイプは？人間の人。へえー。あとはあと中身、うん。中身？真面目な人がいいかな。ああ。話を。え絶対無理、えー。絶対無理作っちゃった。 あ、そう、すぐ触ってきたり、軽いやつ、本当に無理。ね、<笑>ナンパの経験ある。ナンパの経…日本であると思う。初恋は何歳、どんな人。十七歳の時の、ええー、普通さ、保育園とかにいるんだよ。え、そうなの。保育園の時に、なんとか君かっこいいなとか、先生かっこいいなとか、そんなに聞いてどうするの。え<笑>え<笑>、そんな気がなそう。<笑>そしたら、幼稚園。 保育園の時の、ねうん、クラスメートそうだね今まで好きになった人の人数は3人ぐらいかな好きな人のどんなしぐさにドきかくる手で止まってますよあそうです、ねうん、イちゃんなんだえー、と洋服を脱ぐ時とかさ<笑>洋服を脱ぐ 時, <笑><笑>を脱ぐ時あわ分かった あのシャンプーしてきて、うん、髪の毛はまだこう濡れてる。あ, ーあこう乾るシャンプーって言ったらちょっとあれだからじゃあ雨で濡れちゃった時にこういうのを助けると。こういうのを拾っ て, て, っていいんですかやった時。ヤンキーが。<笑>次行きます。単、う、発、ん、が好き？挑発が好き？単発かな？いくつで結婚したい？子供は三十歳ぐらいに産みたいんで。うん 28と か, ったかなそうだねいいね、うん、付き合うなら年上年下ため年上しか付き合ったことなかったから、うん、年下とも付き合ってみたいしためとも付き合ってみたいあじゃあためかなためが付き合ってみたいねでいい何でもいいね、うん、付き合ったら毎日連絡取りたいええー、もちろん S が好き M が好き M どんなデートがしたいイ ン, ンドアじゃない、うん、で家で家で映画見ながらビール飲んでベロベロに酔っ払うまで<笑>話し合うっていうデートが好きでっ<笑>マシン好き大好き挑戦したい髪型は前髪パッツンの黒髪ロングとか、うん、あ好きなファッションはもうラフなものが好き、うん、昔は本当にワンピースとかが大好きだったけど、ね、最近はもうラフが一番あったかく よくメールとか電話するいやあんまりしないタイプかもええー、運動神経いいいいと思ってる好きなスポーツはバレーボール苦手なスポーツはあなんか足足系足使う系サッカーとか、えー、そういうの苦手だったの細いからね足確かに水泳できるできるめっちゃビビるよ習ってない人の中では多分できる方うのいいセンスある水泳マジで<笑>写真好き 振り返すのが好きだから、よくと普通だねうん好きな花は彼氏からもらった花でもはい、じ<笑>はいはいって顔しないで<笑>視力いいめっちゃ悪いの、最近地元はどんなところ東京の下町東京の下町もんざ焼きが美味しいところです違うかあ好きなお祭りの屋台ベスト3あそれ超悩むなあ、ベビーカッセラ食べるベビーカッセラと酒酒一<笑>位酒 <笑>マックでよく頼めるのかな私は私オリジナルが好きあのスタンダードの普通のハンバーガ ー, ー, ガー今まで怖かった出来事ベスト3あ引っ越してきたその当日に知り合いのお母さんが「ここに何かいる」って言って泣き始めた時めっちゃ怖かった<笑><笑><笑><笑> そ, ううそれは断トツ転しる でも い, い、ね、あとアイが怪我して帰ってきて、うん、あそうだ見に行ったみんなでその後、うん、そしたらブランコが一ってしたまま<笑>巻きつい て, てたの<笑>上のポールに<笑><笑><笑>あとは金縛りにあった時に子供がベッドが回るよ<笑>めっちゃ走り回っててえないよ ここらに残る嬉しかった出来事道で「愛ちゃんですか?」って言われるのは本当に嬉しかった嬉しそうって思うの本当に嬉しかったそういう時一番緊張した出来事なんか番組の時にスタジオで一人で歌を歌わなきゃいけなくていやそれはきついなんかもうゲロ吐きそうになるぐらいしかも頭真っ白になってこれが緊張っていうものかと思った確かに 何, あ何歳が一番楽しかったの 二十歳とか21ぐらいの時旅行もたくさん行けたし そ,、ね、その時楽しかった好きな丼物はねどんもの気に入りフフフフフフフフフフフフフフフかなこれまでの人生を振り返ってどうフフフフフフフの入ってくるタイミング間違フてない？<笑> しいいうん、あと人に恵まれてるなと思う、うん、めっちゃ、うん、おまわりの確かにお金くれるし修羅場って経験したことある修羅場、うん、ないんじゃないないかもねえ1年間の行事で何が好き ?4 月の、うん、そういう入業式とかそういうの入学式そう入学式いいよねいろんな出会いが好きな柄は よく相談されるするさ、される方じゃないされる方かなされる方だし、するのも同じぐらいするんじゃないかも。1日の睡眠時間は ?7 時間、8時間ぐらい結構寝るよ、ね。寝るの大好き。出かける時、いつも持ち歩くのは財布、リップ、これマスコーナー、うん、ビューラーとお粉、うん、と、携帯。携帯えっ、ー、と、頭頭頭いいいい良良くくないよ、うん、頭よくなよけど、 まあほんとりたがり<笑><笑>けどーかわいいあ、かんわい い, わ い, いえ、かわいい寝相いい寝相めっちゃ悪いと思うプレイシート感じるのはどんな時ファンの人のそう。とです YouTube のコメントくれた時とかあと再生回数がなんかあった時とか<笑>お願いします<笑><笑>手先器用え不器用だと思う<笑>何ラーメンが好きインスタントラーメン 自分を色に例えるなら、オレンジ。身長いくつ。百六十五。好きなおにぎりの具は。ああ、お か, か、かおかか。怖い話好き。でもすぐ一人になる予定があるときに、絶対嫌。よく見るテレビ番組は。ダウンタウンなの。ピアスしてる?。両方。ああ、一個ずつ。髪染めてる?。染めてます。栗色。えー、好きな芸能人は。 どんなカバンが好き？おっきいカバン。今までどんなペット飼ってた？猫ちゃん。今の自分に一言。頑張れ。お疲れ様でしたー。え、終わっちゃったの？早かった。ということで、百の質問最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうレイちゃ ん,、うん。なんか他に聞きたい質問とかあったら、ここにコメントください。さい皆さんまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。 お揃いのパジャマでーす お, お揃いです<笑>